もう一週間吹雪やまないねちょっとありえないんだけど確かにいくらなんでも長すぎるよなしかもこれだけ降って積雪量が変わらないのも異常だうんしかも夜になったらって言っても昼間の時間もずっと暗いけど外に何かいるよね ななんだろうな人間みたいに見えるけどゾンビみたいな動きしてないちょっと剣っぽい俺ってそんな動きしてるか<笑>まあこれだけでっかい屋敷なんだし使用人なんじゃねえの寒いから不自然な動きになってるだけだって この1週間、執事さん以外の人誰か見た見てないな。とにかく、このままじゃラッが開かないわ。執事さん、イソじんエさんだっけに行って何とか電話を借りれないかな。さすがに親とかも心配してるだろうし。そうだな。いつまでもここにお世話になるのもあれだしな。 今なら、ダイニングの方にいるのかなわからないけど、とにかく行ってみようよ。すみません。すみません。イソさん、いらっしゃいませんかダイニングにはいないみたいね。キッチンの方にいるのかな行ってみましょう。 人ってここよね多分なっていうかよく考えたら客的ダイニング以外って初めて来るけど執事さん一人で調理までやってんのかなさすがに毎晩あれだけの種類の料理を一人でってのは無理があると思う調理の人くらいいるんじゃないかと思うけどとにかく開けてみましょうそうだな すみません誰もいないどこにいるんだねえケンあの奥に見えてる階段あれなんだと思う地下についてるっぽいけどあれは冷蔵室じゃないか冷蔵室ここまで大きなお屋敷だったら。 冷蔵庫だけじゃまかないなさそうだし地下に冷蔵室とかワインとか食料の保管場所くらいあってもおかしくないと思う降りてみる正直嫌な予感しかしないんだけどでも他の部屋も見ながら来たけどどこにもいなかったじゃないここにいなかったら あとは2回くらいしかないわよ2回はできるだけ避けたいなきっといや絶対ろくなことにならないから。 やっぱり食料庫みたいだなそうみたいね空調も効いてるし食材ごとに部屋も分けられてるみたいこの部屋はワインにこっちは調味料1階のフロア面積と同じくらいあるななんて広さだよ えな、ななにななんだ奥から聞こえてきたぞちょななんかわからないけど怖い、ま、戻るそうだなもうすぐ晩ご飯の時間だしその時に電話のことは聞こうどなたですかなえああこれはこれは上野様と牛野様でしたか こんなところまでどうされましたかなあいえ そ, その執事さんを探していたんですそそのお電話を使わせてもらえないかと思いまして電話ですかあることにはありますが本当ですかすみません両親も心配してると思うのでお願いします わかりました。電話機は2階にございます。この後で主に話しておきましょう。ただ、今夜の夕食用の肉がまだご用意できておりませんので、今用意しているところでございます。せっかくですし、少し。 見ていかれますか量もあるので上まで持って上がるのを手伝っていただけると助かります私も年ですからえ あ, あはいそれくらいなら助かりますこちらでございます に, に、人間。いや<笑>お二人よりも前に迷い込んできたメスブタですよ。今ちょうどこの顔の部分を剥いでいたところなんです。もうあと半分ほどで剥ぎ終わります。頬肉は歯ごたえがあって。 今まだ生きてはてどうなさいましたお二人とも毎日美味しそうに食べていたではありませんかああ 屠殺状は初めて見たのですか？少し刺激が強すぎましたかね？ここで測れてしまうと衛生上よろしくないので、先に上がっていてください。今日の分を切り分けて上がりますので。<笑>